皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月26日。今年はハロウィンイベントがない代わりに、完全新作の季節イベントがやってきました。まずは新作家具を買うところからですね。そして、広場のお知らせすらあえて見てない初見状態だったので、まさかの庭構成に驚かされました。これはもう、完全にメルサンディ村の新しいガイデンクエストなのではないかという雰囲気です。 その後いろいろありまして、クリア報酬のムーンバニーセットをもらいました。てっきりこの赤ズキンの服をもらえるのかと思いましたが、体装備は明らかにロリータドレスなので、これがもらえるわけではありません。実際はこういう服がもらえました。なるほどですね。ボスバトルが面白かったので、毎日リプレイしようと思います。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。